超カノンの皆さんです。どうぞ。あざいまして、会場の皆さん、こんにちは。愛知県名古屋市で活動しております、カノンと申します。今回、この祭りで新曲を初披露させていただきます。作品のテーマは熱田神宮に祀られているアマテラス。終わらない夜を明るく照らし続けるアマテラス。 光輝く姿を僕たちの目で表現したいと思いますタイトルは「床への光」カノンの圧倒的世界観どうぞご覧くださいよろしくお願いしますよろしくお願いします桐竹の門は麗しく熱谷祭悠久の霊視。 あなたの神がここにつれ光のこがこの地を育むあったよう導いたまえ常世の光天地を明かし国を生みその行く末をまばゆく暮らす をる<笑>いい<笑>るせい<笑> に満ちた白昼つさに明かりを通そう清らかなるように何を考えて変わらぬ夜に舞い回る花の上かで都を彩る。 輝きの。 光いる馬鹿熱の国を手に通らせる光ある光るたくさんのご声援ありがとうございました